てい総取り曲ですえこのコロナの自粛の間いろんなイベントがなくなりましてモチベーションが下がらないようにということで、えー、取り組んできた新しい曲です実は皆様の前で演舞するのは今日が初めてです、えー、ちょっとみんな表情が硬くなっているかもしれませんが、えー、皆様の健康をお祈りしながら精一杯笑顔で演舞していきたいと思います ありがとうございました。